皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年3月27日、バージョン 6.1 で追加された宝珠を取りに行きました。ところが、復讐の攻撃相撲威力アップの宝珠を落とすモンスターの情報がありません。バージョン 6.1 をクリアしたのに、まだ出会っていないモンスターとは何でしょうそうです。新しい転生モンスターです。 そんなわけで、奇跡の香水を使って天性モンスターを狩ります。ところが、一発で積もってしまいました。なんという強運でしょうか。バージョン 6.1 の新しい天性モンスターは、ロイヤルサソリバチでした。こんなの完全にノーヒントなわけですが、皆さんどうやって見つけられたんでしょうか。毎回毎回不思議で仕方ありません。と言っている間に宝珠をゲットしました。ロイヤルサソリバチが落とす宝珠は風の宝珠だけなので、これで確定です。